もっとみれなチャンネルです<笑>なんか暗いけどチャンネルです福岡入りましたはい福岡入りましたというわけでゴールデンウィーク私たちは福岡ちょちょ間違った九州旅行を結婚しますというかしていますイエーイやっと出てきた 出てきたあいにくの雨ですそうあいにくの雨ですが<笑>さっきまで土砂降りやったけど、うんうん、まあでもだいぶ良くなってきたね猛闇、うん、であ、猛闇そうやなそ、はい、そうそう、実はさ、私ら昨日の晩から出発してるんだよな、うん、渋滞するから、ね、そ, そう。で、えっ、ー、と途中の愛宵の道の駅で仮眠してで、また早朝出てきて今に至るっていう感じな 今回の九州旅は、あの今まで行ってなかったようなところに行きたいなということで、ちょっと南の方をメインで考えてます。はい、あの二人で行ったことあるのが、福岡、えー、佐賀、長崎行ったことがあって、佐賀は友さんのな田舎があるところやから、そうそうまあ機 あのあるんで今から行くのは、えー、とまず最初の初日やなが、えー、と大分の亀 川, さ亀川マリーナ、うん、やったっけなんか 亀, 川亀川マリーナ よさそう何そうそうそう、うん、かいろいろ調べたら温泉とレストランが併設されてて、うんはい、でその温泉は入り放題やしそう、まあ、時間が決まってるけどそう宿泊は3時から次の日の9時まで入り放題であとレストランが。 関さばとか関味がさ食べれるって書いてたから、うん、めっちゃ楽しみじゃない一つのあれやな食べたいリストに入ってたそうそうそうそう<笑>なんか至れり尽くせりの RV パークで九州って結構そういうとこ多いかな RV パーク多いなだからゴールデンウィークやからっていうことで、うん、今回はとりあえずあの予約とかしてもらってありがとうはい<笑>でそこ行く予定です なんでその私ら九州旅を結婚してるかっていうと私らの好きな YouTuber さんが軒並み九州旅しててバンライフしてる YouTuber さんがほんでめっちゃなんか良さそうやんっていうのでもう九州に行きたくなったっていうそうそうそ う, そう元から行きたかったけどなそうそうなんか技とかっていうぐらいな うみんなめっちゃ言ってて<笑>うわこれはもう行かんなあかんねえって思って、うん、そうそうそうそう、うん、話それるけどさって最近私らが見てるさ、うん、YouTube っていうかハマってる YouTube があってアイジャパン U っていう、うん、彼らはまず大阪出身の。うん 3人組の、うんうん、まあ、30歳ぐらいの男の子、うん、身長全員 180cm 超えう、うん、で、うん、うちの車よりも小さい、うん、ハイエースの標準タイプのあれかな、うん、長さも幅も高さも、うん、それに、まあ、3人で生活しながら日本一周をすると、うん、でやあれ 登録者が100万人1万人1万人1万人行くまで大阪に帰れません、はい、って言いながらなんか面白いアホなことばっかりしながら生活してるとそういうような3人組そう、はい、でもさそのアホできんのも賢いからできるし 感じのしかも何かめっちゃみんな性格良さそうでう仲良さそうやし仲もよさそうやし見てて仲良くないとあんな男さんにくっついて寝られへんねん見てて楽しいよな<笑> なんかそうあの陽子ちゃんにもさおすすめしたのめっちゃハマってて陽、うん、コちゃんも見てるもんまあ面白い面白いだから皆さんもなんか見てほしい見てあげてくださいう ち, そ う, うちらの動画ももちろん見てほしいんですけどまあでも1万人いってしもたら終わってまうからいいあああ<笑><笑>確かに<笑> <笑>毎日投稿しはるんで毎日楽しいから見てくださいそう私なんかさ毎日投稿してるやつさ全部もう遡って全部見てるぐらいやからもうすごいよ何でも知ってる何、まあ、<笑>でその愛イ・を知ったかっていうああところからうそうそうで知ったかっていうとあのいつもその見てる YouTube もう一つあって あの「LIKESATODAY」っていうマミちゃんとく君っていう夫婦がやってるあの YouTube なんやけどそれもバンライブでで、その「l i k e s a t d a y のサブちゃんのハングオーバーっていうのがあってそのハングオーバーでコラボしててなうん a ャ j パがそうそれで知ったあの時の3人はなんか緊張しててあんまり。 なんか良さが出てへんかったけどん、まあ、どんな子なんやろうと思って見たのがきっかけきっかけでもうドハマにしました<笑>そ九州入ったからさまず一食目何するって感じじゃな何食うかな<笑>めっちゃ楽しみ 記念すべき九州一食目のご飯は中津の唐揚げです。これでさ五百五十円と安くない。じゃあまお弁当。<笑> 50分前です、R、RV ってめっちゃ増えてるやん。 やらにあっ て, てあーこうめっちゃかわいい。 れどう す, るすごい来た。じゃあ さすがさ、作っていうのが置いたっぽくない、うん。では、お願いします。美、う、味、ん、しそう、めっちゃ美味しそ う,、うんそうね食。今までの土買ってきた食レポの全神経を。何もなしで行く。嘘、すごい、さすが。カメラの前に持ってきてます。うん。<笑>うわあ。揚げたてやもんだって。 なんかつけようお<笑>いしいな。 いやいや、普通に美味しく食べてるだけやないからサバや<笑><笑>日本酒せっかくなんで大好きな日本酒あかんのに千葉どこのんよ、大体大分の自宅決まってないかな、えー、ちゃんと考えてるね元還元です行こう一緒に行こう ああ日本酒好きの日本酒やなこれ。そうやな。この甘醤油は私絶対ハマると思う九州だけど。うんうんうん。うんうん<笑>うん。もうあってる。もうあってる。だ。<笑><わ> あ, <笑>ああたまらん<笑>ど<こ笑>、えー。どこ見てえどこやな。<笑><笑>もう印象よくなった。<笑> ンにとうんあっすごい<笑> 植物ののりがふわっっててくるこれ売ってたよ、ね、あ、あのあそううえちょっと温むかね <笑>あれ、なんか九州の言葉になってない。<笑><笑><笑>